ありがとうございますということで、今日は<笑>ここ<う>ね、写真館を撮影してる、ね、ゲームセンターに遊びに来ました。でね、この後ろなんですけど、1号からゴ号まで全部打てるんですね、ほぼ全部じゃないんですけど、<笑>ね、今日はね、わざわざゴンまで呼んでいただいてありがとうございます。はいということで、本日はですね大カメラの方を押さえましたので、早速打っていきたいと思います。はい、それでは でも打ちたいんで行うよ行うよありがとういやーこれねマジで楽しみにしてたんだよね<笑>この台が出たのは2003年実際はあのガメラって書いてあるんだけど実際の機種はオーガメラという機種であのねちょっとねサイズがね大きくなってんだよねあのねガメラはねもう本当これもうめちゃめちゃ小さかったもん小学校の時に 学校終わってもう速攻ルチンってったから毎回毎回ゲーセンでねすごい思い出深い台なんですよまあそうねあ打た、打たないからなガメラの歴史としては今まで通算で実はね5台も出てんだよねこれがガメラが最初でその次にこの液晶だけ大きくなったオーガメラでその次にとね2004年にガメラハイグレードビジョンが出ててで2010年にガメラ絶対さが出て まあ、現在の2021年のガメラに至るといったような形になってるね、うん、ハイグレードビジョンとガメラの ZS についてはちょっともう語らないんだけどあの要するに全然出なかった<笑><笑>う若干打ったことあったけどそうもうほとんどあ多分ンこれね横コーンの中でね一番安かったうんいい、これはまあチェリーね まあ普段とはそんな変わらないよねそうでまあ10年の時を経て10年間寝てたんだなお前は今の6億のガメラが出たと、まあ、このガメラと6億のガメラの差なんだけどやっぱ一番はあのもう機械割りがねもうね全然違ったんで4号ガメラの方が設定1で 104.4% 設定2で 108% 設定3で 112.1% 設定4で 119.1% で、こっからがやばくて設定後で132パーで設定力で151パーなんで あ, <笑>あのねもうねあの、今じゃ考えられないようなスペックを持ってたんだよねそうであれだよ期間が132っていうとま大、あ、体いい700回転回してだいたい時給換算で1万5000円平均 で, で151パーとかだと2万1000ぐらいかな700回転でまあそれはみんな仕事しないよねっていうその<笑> でね、肝心のね、演出なんだけど、はい、あのね、この台ね、赤7上段か下段に止まらない限り、絶対に入らないようになってまして、そう当たるときはもう絶対上段かもう下段に停止そう。っていった仕様になってるんですね。そう。だからね、超単純台で、まあ、超つまんないんだけど、でもやっぱりね、ビッグが一回ね、650とかマックス711取れるんで、この第一停止にね、力がね、入る台になってるんだよね。 打ち方はね結構ねいろいろあって実際ね中押しとかも結構できるんだけどやっぱりね逆押しがそう一番単純で分かりやすいそう結構楽しむ人は結構なんか順押しとかやってたイメージ。 もうこの時点でで、ね、当たってないんですよもう発展はしてるけどねそうこういう台なんでねあのバトルに発展した時点で RT に突入してましてリプレイがそれやすくなってるでこれ当たってない絶対見るまでもなく当たってないさっきの中段に止まって 発展したやつも実際はあれ r t 目でも何でもなくて4号機の場合はその r t 目とか成立しなくても勝手に r t に突入させることができるから勝手に入りさせて勝手に終わらせることができるんだよねそうこれでねじゃあ5億機と6号機にはない部分でって感じですねこれ見てるとねほんと6号機の面白さが<笑>際立つんだけどそうそうあのねこの形しかねもう当たらないから やっぱ力入るよねそうでねこれは4号機と6号機のね大きな違いなんだけどやっぱね演出がね6号機本当面白くなってて今まで4号機は絶対これ 外, 外れてたからアイアシ発者もねこの形どんな形からでもやっぱその当たりが見える手際を作ろうってことで今のガメラが生まれたとやっぱこの冗談だけで当たるのはつまんないからバトル名が出たり一枚役を成立させたりそう 確定薬を出したりして、まあ、どの形でも当たるようにしたっていうのが今の 6, 6号機でこの部分からも結構なんかその進化の立ちが結構見えるんですよねだからね、まあ、一応ねあの今回はね特別編あの前回が10本目の動画で本当は感謝企画にしようと思ってたんだけどあまりにも俺がね金ぶち込んじゃったせいであの感謝動画どころじゃなくなっちゃったから<笑>ということで今回は こ, こいつねあの感謝編ってことになってます、はい あとなんか当たっとくことあるかなああとあれだ一応ねそう10回目を迎えるんだけどまだ僕の自己紹介をしてないんだよね1回も、えー、もう10回やってんのにまだね俺が何者なのかねみんな 誰, 誰も知らないんだよね一応自己紹介の方をねあのどっかのテレポで載せとくのであそうそうそうこの形からし、うんまあ、何かご質問があればあのコメントなんかあの連絡先まで。 まあ、大した人生送ってねえけどな、俺らな俺<笑>大した人生ではないけど一応載せておきます<笑>ちょっとリールが遅いんだよなこれちょっと押した時ちょっと遅れるんだよなもう一つの魅力、この手は魅力あって設定判別がしやすくてビッグあったら説明するんだけどそビッグの時のハズレがねえげつないほどの設定差をね持ってるんでそうもうそれね一 発, 一発でね判別できちゃうんで だからもうトーツとしたらさもう甘々代だよねいきなり400余ってるわ<笑>しかしコイン持ち悪いな先だうわー<笑>これですよ その時ねそうあの、6号機だったらここにギャオス止まるんだけど4号機ねここに、絶対ここに止まるんだよねああ止まんなかった<笑><笑>当たりでもさあどうだ よしで、えっと、ボーナスが成立したらそう逆押しって言われたら逆押しでこの時ねあの、赤輪をね狙った方がいいそうというのは あ, あのね 外れる時はね赤7が絶対ここに停止するんでで重押しの場合はもうすり打ちそうこれでジャックイン成立じゃこここ は, 完全に こ, こ, はここは赤7狙った方がいいっていうのはもう外れる時はもう絶対赤7 中に止まるんで、まあ、これは設定6だからもう0 0分の1だから外れないけど2回目の時はもう絶対あな狙った方がいいあそうだお、今思い出したわなんかこれね19番のチェリーだと確かこれ8枚しか出なくて。 後で見せるんだけど、六、六番のチリじゃないと、これ確か十五枚払わされなかったんだ。思い出した思い出した。ああ、そういうのあった、わそういえば。どっかで見たことあるわ。うん。これが二になったら、もう順押しで。パンクじゃないうん、ここまで。入れ、入れて、ジャックイン。 これでまあ大体600枚くらいから誰かマック1711枚獲得枚数にかかわらず結構タフラックが出た印象があ今回はそうそうですけど結構650枚とかでもタフラック結構出てたと思うんだよねっさっきだおーうわー当たったー だったー。なんかどう狙おうかなーう。うわー、これ気持ちいいな。さっきのこの価格よかったなー。この。 やすみ。これはチャンスなかった。僕の新しいデイズム。味覚。今の気持ちよすぎるだろう。 あったってるよ ね, ってるよね今なんかずっと右見てたわ音量うるせえなーと思ってああこれは普通にううーんこの時点で否定してるもんねうわーこれもいいなこの二角もいいですなうわーこれやっぱいいわ トほら今度はタフラックやってみるなト枚数関係ないんだろうなあ、ほんまにトよいしょあー いいレビュー取れたでもね多分ねさっきのやつでねここテンパしたから こ, これ多分2角だったと思うんだよねこれねラ ン, プランプが光るからちょっとランプだけちょっと見せます<笑>これ外してあーごめん取られちゃった<笑>これランプが、ね、光るんですよ そのドル箱やばくないカ<笑>俺の手結構でかいよト3000枚くらい行けそうやな<笑> これなんか熱そうだけどねこのデ目このデ目熱そうだけどほら<笑>だよねだよねこれ多分多分二角なんだよねこれね<笑>まあ結構デザモも出たから。 あと見せるところっていったらこの第1で飛んでくかあとねこのバトルが確かね6ゲーム継続まであってたはずなんですよ確かね<笑>それここまで見せられればもう完璧なんだよねこの台もう見せるところ全部見せたからそこまで見せたら次の台に行こうかなあそういの増えな枚あ、マジか。 当たってるねうん、こ, こ当たってますよじゃあちょっと演出見ましょうかチとかないんだよねこれあーここで3ゲーム目まずは生きてあーここでこ本倒しちゃおうかなうわーこのデミもいいなこのデミもいいですなこれ頼るよね4ゲームあこれで5ゲームね結構いくんだよ でこれこで次で多分六6なんでほらあ見せれたわ<笑>いったそのゲームで見せれたでここでね光るんですよちょっとこれだけちょっと見つかって<笑>ほらあこれだけなんですけど<笑>すごいよね俺<笑>また700枚で。 当たったんだけど9ゲームやばいねん 復, 復活ビれたいやーもうこれ完全版だねうわ こ, これ外れるバッだよだよねー 6号機のとき は, はこれでもうビッグ一角なんだけど4号機の場合は子役が外れないと確定にならないからこれだけまあちょっと注意<笑>注意もくそもないもう置いてねえんだけどうわっうわー見せれたーこれ子役以上だから当たり。 うかなこれちょっと ね, 5, 6, いい ね, ねあのダメラだけではねちょっと絶対尺が余ってしまうんであらじン打っていきたいと思いますああ大ガメラはね結構ね打ってたんですけどこれはねあんま打たなかったんだよね こっから分の1 /6 で確かえ星工学全設定共通お当たったー当たったけどボーナスっぽいなさすがにああ 負けはね、2 0 0分の1ぐらいでしか高額移動しないから。 もうね、18例の2分の1で<笑> SAC だからうわーそれどうかに収めたいなーまあ一応ショートとロングが存在するんだけど当然高設定のほうがロングが選ばれやすいいっただあるよ合格中は熱い熱い熱いもうこれあ当たってるわこれ18例はボーナスだから 長いなト<音声> 3連敗なこれトここもいねえなトあ<音声>楽しいわ お帰ってたぞいやこれはこれは18度はボーナ ス, ーナスえこれで当たったってことかなそれとまだ状態中にいた可能性もあるけど。 <笑>今これだったもんねあるよほら来たうわああっうわったあったっ た, っー た, ったーいやすごいなー すごいなこれだうわーまだいたわマジかまだいるお うわ、これ当た っ, ってるよね。 お疲れ様でしたしえーということでねはい、えー、服装が変わっていますけれども、はい、翌日に撮った映像になりますなぜ翌日に撮ったんですか先ほどの映像まで隣で隣で撮ってた方がいたんですよ、はい、その人と一緒に、まあ、エンディングを撮っていたんですけどちょっとね、あまりにもつまらなすぎて全カットいたしました<笑> うん、いみたいで、ちょっとカメラマンにしたいなと思ってカメラマンにしたんだけどつまんなすでク首にしてちょっといいかなと思ったんですけどやっぱ首にしました<笑>サイド通告しかしやっぱカメラ面白いねやっぱね出玉面で言えば4号機、はい、だけどエース面で言えばやっぱ6号機、はいうん、だからあの今回やって分かったことはねあの楽しませようと頑張ってるよね6号機はね でもこれに僕たちは答えていかないといけない。はい 僕も含めてホールの店長さんも全員ね分かります答えていかないといけないですみんな打ってあげないといけないです病気だろうと何でもそうなんですそそうそ う, そう分かりましたかだから今後ねみんながみんなガメラの本気を見ていただくとはいで知識をつけていただいてあのー、実践してもらってまあ、ホールで負けてもらってまあ、循環させると組んであげればね次のねガメラに繋がりますから7号機でねで僕に暗金がく る, くるということで、ね、みんなウィンウィンになりますねうんまあ、それをね、ね期待して、ね、今後も カメラの本気セカンドシーズンということでセカンドシーズンですよマナタオさんちょっとセカンドシーズンまで、ね、突入しましたねは突入しましたねちなみになんですけど<笑>の特別ヘッドのやっぱどのくらい再生数いくと思いますかねそれはもう大学生がねはい大学生が4号機実践なんてありえないですから<笑>ありえないです、ね、4号機が消えたのはあれ4号機問題があった2007年とかなんでもう14年前のなんですよ、はい、大学生がもう4号機の 動画を解説してると思うこれも死ぬ は, ずですす、ね、はもうミリオンだよミリオン行ってあのガメラの本気のチューのやつをもう負債を回収するから頭を花畑ですねその勢いで今日はね依存だから<笑>、まあ、人工バス研究所ね<笑>をはい、まあ、やってあのー、ヒムロック局長からは、まあ、とりあえずまあ10回あげようと、まあ、10回あげてみて、まあ、それでまあダメだったらダメでいいじゃないかみたいな そういうことでまあスタートした回だったんです、ねまあ、10回やってみてとりあえず再生数ですねここまでの10回の合計今現在ですねそうです3万6418回やったー あ, ーありがとうございますイエイすごいよガ面ラの本気だけで3万6000回もタップされたわけでしょ まあ、YouTube 副業としてやってるんですけども、副業を超えるほどの金ぶち込んでるんで、<笑>そう別に仕事になってないんですけど、すみません。まだね、はい次回からも応援よろしくお願いしますお願いします よろしくお願いします。はい、はい、次回の動画もお楽しみに、楽しみに、はい、してください。じゃあ、まあ、もう、ね、取りは入れたし、行きましょうか。はい、帰りましょう。行きましょうかょう。帰りましょうか。はい。こ<笑>こまで、カメラの本気、応援してくれてありがとう。だけど、一つだけ、一つだけはしてください。ツイッターの方でもお願いいたします。僕、あんなに暴れてるのに、全然本溢れないんです、ね。 よろしくお願いします。